どうもこんにちはのいちですということでまあ本日はですねまあ、有格演第10話の見どころシーン見ていこうということなんですけどもまあ、今回ですね原作でいうところの92話の途中からまあ、94話の終わりまで行くんじゃないかなと考えておりますということで早速見どころシーン見ていきましょうはいということ で, ですねまあ、まず見どころシーン一つ目なんですけどもこちらですねまねずこが久しぶりに喋りますよということで、まあ、名言なんかね出るんですけどもこんな感じでねまあ、幸せかどうかは自分で決める大切なのは今なんだよと前を向こう一緒に頑張ろうよ you 戦おうということでねまあ炭治郎に向かってねそんなささやくというかまあなんか回想シーンで出てくるんですけどもいやー嬉しいですねネズコムーンしか言わないからね<笑>普段ネズコムーンしか言わないからさいや久しぶりに喋るネズコを見れるっていうのは本当に嬉しいしまあ人間としてのネズコっていうのがもう本当に嬉しいですねもう木戸あかりさんのねやっとね見せどころがね出てきましたよということでねいやなんか本当に涙が出そうなそんなね回想シーンとなっておりますんでいや僕としては本当嬉しいねシーンとなっておりますねいやもうこれ 体重はのほんと冒頭だと思うんですけどもいや、ここは多分、ほんといいシーンになるんじゃないかなと思っております。さあ、続いてですね。まあ、炭治郎が牛太郎の首に刃を振るということで、こんな感じなんですけども、いーやば。<笑>やば。これ、どういうシーンなのかないや、前後関係気になるんですけども、まあ、炭治郎が怒ってね、まあ、牛太郎に刃を振ると、まあ、そういうシーンだと思うんですけども、いやー、ちょっと牛太郎に刃を振るってね、まあ、相当炭治郎もね、なんか強くなったというか、まあ、いい感じのね、まあ、スピード感も多分ね、あると思うので、 まあ、その辺もちょっと楽しみですね。で、牛太郎がなんでこんなことになってるんだっていうのもね、ちょっと楽しみだし、まあ、牛太郎は本当に上限の鬼として結構強い鬼なんで、まあ、炭治郎が牛太郎のスピードについていけてるっていうのがね、そもそもすごいことなんで、まあ、そこら辺がね、結構楽しみだし、まあ、油断する出来事っていうのがあったんでしょうかね。まあ、牛太郎のその辺もちょっと楽しみとなっておりますね。はい。いやーなんかここアニメで見たいね。<笑>アニメで見たいシーンの一つはね。で、続いてですね、こちらですね、まあ、瓦礫に埋もれていた善逸が復活しますよということで、いや、嬉しい。 嬉しいしかっこいい。善逸なんかさ9話からめちゃくちゃかっこよくなってるけど、いや第10話もなかなかねま善、あ、逸見どころシーンというかまあ、イケメンなね。感じがあるんじゃないかな<笑>いやー。本当にね。なんか善逸ね。前回第9話の時、炭治郎を助けようとして、多分、あの後瓦礫に埋まってしまったんでしょうね。で、瓦礫から復活する善逸ということでね。いやー本当にね。善逸かっこいいね。ほんと見どころしかないですよね。善逸に関してはもう善逸に関しては本当かっこ悪いシーンっていうのがね。ほとんどないので。 その辺もね、ほんと楽しみなんですけども。いやー、この辺ほんと楽しみですね。でもって、ついにですね、あの方も復活してきますよ。ということで、続いての見どころはこちら。はい。うずい天元来たー。<笑> <笑>ありがとうございます。本当にありがとうございます。いや、渦井天元復活すんのか。ありがたい。本当にありがたい。うーん。いや、前回さ、もう左手失ってなんかもう本当死んじゃったんじゃないかなと思ってた。そんなね、カットだったんですけども。いやー、渦井天元さん復活するんですか。いや、もうアニメ勢の方はね、ここ多分ほんと鳥肌やばいんじゃないかなと思ってるんですよね。うーん。これちょっとやばくね。<笑> やばい<笑>。作画もめっちゃ良さそう。原作でこんだけ細かく描かれてるシーンなんで、まあ、アニメはね、多分もっと細かく、まあ、作画も本当にかっこいいシーンとなってるんじゃないかなと思っております。いやー、ちょっと復活劇、見たいですね。うずい天元さん。本んと鳥肌立ちそう。いや、かっこいいからね、やっぱりね、うずいさんね。<笑>いいタイミングで多分復活すると思うんですけども。いやー、その辺もちょっと楽しみですね。うん。で、もっと、 で、うずい天元さんの見どころは止まりませんよということで、こちら。はい。え、うずいさんが譜面を完成させるということですしね。なんだこれはということなんですけども、まあ、譜面についてちょっと説明したいなと思います。まあ、譜面とはですね、ま、うずい天元独自の、まあ、戦闘計算方式であると。で、分析に時間がかかるものの、まあ、敵の攻撃動作の立動を読み、まあ、音に変換する癖や視覚もわかるというものとなっております。で、歌に愛の手を入れるがごとくね、まあ、音の隙間を攻撃すれば敵に打撃を与えられるよと。 まあ、そういうものだよとなってるんで、まあ、計算して、まあ、こんな風に倒しますよっていう、まあ、それがね、脳内で、まあ、完成したということなんですけども、いやー、ずいさんやるね。うーん、てか、まあ、脳の回転というか、まあ、倒れてた間、ずっと考えてたんでしょうね。うーん、さすがずい天元さんですね。やっぱ、こういうところがね、柱なんですよね。まあ、ずいさんなんだかんだで、やっぱ、頭の回転早いっすよね。あの、牛太郎の倒し方まあ、二人同時に倒せばいいっていうことに気づいたのも、ずいさんなんで、やっぱりずいさんの活躍なしではね、まあ、この、牛太郎っていうのは倒せない。まあ、そんな 回になってるんじゃないかなと思っておりますしまあ渦井天元さんのねなんかこの勝ちに行くぞ俺レみたいな<笑>東京リベンジャーズのマイキーみたいなね感じがほんとたまらないですよねうん、ひよってるやついるみたいないねーよなーって<笑>勝ちに行くぞみたいな<笑>非常に楽しみなねポイントとなっておりますだしこの譜面の説明ってね誰がやるんでしょうかねこれ多分原作だとまあナレーション的な感じで説明入ってるんですけども誰が説明するのかっていうところもちょっと と楽しみですねまあ、鱗滝さんのナレーションみたいな感じで多分誰かがナレーションするかなと思うんですけど声優さんなんかもちょっと気になるポイントとなっておりますはいまあ、もしわかる方いらっしゃったらコメント欄にお願いします<笑>で続いてですねこちらですねまあ、炭治郎の顎にねまあ、牛太郎の鎌が刺さってしまいますよということでまあちょっとねまた絶望展開というかもう本当に大丈夫なんかって感じなんですけどもいやまたまた本当に緩急というかいいことがあったらねその後また悪いことありますよということでねいやちょっと痛そう 普通に痛そう<笑>。このカマ強いね。そしてね。まあ、毒もあるしね。うん、炭治郎もまた毒をね、食らってしまったということなんですけども、大丈夫なんですかね。本当にもう炭治郎と い, い伊之イノスケといい、渦井天元さんといいね。もう毒を食らいまくってますよ、みんな。うん。しかも顎だからね。うん、下から刺されてるし、貫通してるし、めちゃめちゃ痛そう。うん。もう喋れなくなるぐらい痛そうだよね。いや、前後関係も楽しみだし、この辺はちょっとね、アニメ勢また、うーってなりそうですね<笑>。で、続いての見どころシーンなんですけども、こちらです。 ね郎がついにアザを発言させるとといいうことでいやー、楽しみだった。ああ本当に楽しみだった。もうこれだけを見たかった。うん。遊<笑>郭編は本当にアザのシーンを楽しみにしてました。うん。いやー、ジでね、かっこよそう。だしね、アザのね、色っていうのも気になりますよね。アザ実際何色なのかっていうところもちょっと気になってきますね。まあ、多分、血とはちょっと違う色なのかなと思うんですけども、赤色だとは思うんですけど、でもま、血との違いとかも、まあ、今回ちょっと知りたいなと思いますし、まあ、アニメでのアザっていうのはね、 まあ何色なのかちょっとその辺もちょっとね期待というか見どころとなってるしまあ、楽しみなねえポイントとなっておりますいやー血との違いやっぱ知りたいよねうんであの煉獄さんのねあざぎ役あったと思うんですけどあそこがね血なのかどうかっていうところも最終的に知りたいんでまあその色っていうところ知れたらねまあ、煉獄さんのあのシーンっていうのも解明されてくるんじゃないかなと思っておりますはいさあ続いてですねこちらですねまあ、善逸と猪之助が協力して妲己の首を切るということで2回目ですねありがとうございますはい はい、ありがとうございます。また、イノスケはね、ダキの首を切るということなんですけども、おめでとう。は<笑>っまあ、ダキはもう簡単に切られてるね。何回切られてんだよ、もう4回目だよ。は<笑> 4回切られてるからね、言う加でね。もうそんなにやっていいのかっていう。<笑>もう大乱闘でいうところの3オツで死んでますからね。もうダキはさ、もう4回も切られてんだから、いい加減にさ、諦めなよ、ということでね。<笑>まあ、イノスケの成長なんかも見れるかなと思っております。はい。ていうか、イノスケ大丈夫なんだね。<笑>今思ったけど、イノスケ大丈夫なんだね<笑>。 えいや結構致命傷受けてなかったうん。でもって見どころシーンなんですけども、こちら。はい。えー、渦井天元と炭治郎が協力して、牛太郎の首も切りますよということで、おめでとうございます。はい。こちらの方は素晴らしいですね。うん、炭治郎おめでとう。うん、炭治郎がね、最後にこう、首を切るんですけども。いや、おめでとうございます、本当に。<笑>楽しみだ。いや、首を切るシーン本当楽しみだし。いや、スカッ すするででしょうねうん、まあ、これが本本来ののの上上限なので、まあ、上限な鬼を本当に倒すということなんででねね、まあ、本当に楽しみです、ね、いや、もう、やっと上限の鬼の首切るじゃん。もう、煉獄さんの時といいさ、もう本当にいつも惜しいところで終わってしまうから、やっとスカッとするというか、やっと本当に上限の鬼というか、本当に強い鬼っていうのを倒せるというシーンとね、なっておりますね。いや、本当に楽しみだね。でもって最後、こちら。はい、えー、二人同時に切られて、目を合わせると。 いうことでね。いやー、ちょっとなんか、兄弟目を合わせる感じとかいいんですけど、いやー、あの、これいいっすね。<笑>ま、だし、二人同時に切ったということでね、まあ、おめでとうございます。はい。えー、上限の二討伐おめでとうございます。はい、上限の6はね、まあ、二人同時に切れば終わりということなんで、まあ、おめでとうございますということなんですけども、いや、ダキと牛太郎のね、悔しさというか、まあ、最後のね、断末魔っていうところも楽しみですね。うーん。<笑>暴れそう。めっちゃ暴れそう。うん。特に牛太郎の方がね、めちゃめちゃ悔しがると思うんですよね。まあ、この兄弟めちゃ めちゃめちゃねもう人間に対してのま憎悪というか憎しみが大きいのでまあもう切られた時どんなね思いをするというかまあ、どんな断末魔をね見せてくれるのかっていうところもねすごく楽しみとねなっておりますねうん。でなんか鬼っていうのはさ首切られるとさなんかこんな感じでちょっと悲しくなるんですよね<笑>なぜかねなぜか悲しくなるうん。そういうなんか達成感の裏側のちょっとしたなんか悲しみというかそういう部分も本当見どころかな。アニメでどう描かれるのかっていう表情っていうところがねまあ、見どころかなと思ってますまあ雰囲気づりで 大事だと思うのでまあその辺 UFO さんのまあ完成度というかまあ、どのぐらいの本当クオリティでねこのシーンをやってくれるのかっていうのはね本当楽しみですねうん、あの鬼滅の刃第19話のねあの神回再び現るかって感じでねまあ演出っていうところね楽しみですねはいで続いてですね技の見どころシーンなんですけどもまずはこちらということでまあ、炭治郎がね牛太郎に向かって頭突きをしますよということでまあ、これ前回ちょっと紹介したんですけどもまあこれね第10話で見れますよということではい楽しみですね炭治郎がね牛太郎に頭突きすると ということでこの辺はギャグシーンなのかな一応ねギャグシーンなのかな笑えるのかなっていうところなんですけど<笑>なんか頭突きしてる場合じゃないっていうね<笑>ほんと有加減第9話の感じだったんですけど本当大丈夫ですかね <笑>, 笑って大丈夫なシーンなんですかねうんまあねそんなねちょっとよくわからない頭突きシーンとなってるんでまあその辺ちょっと楽しみですねうんで続いてですねこちらということでまあ、牛太郎の演算旋回飛び地窯ですねはい、えー、炭治郎がまあ首をね切ろうとしたところめちゃめちゃあがくよと、まあ、いうシーンとなってるんですけどもいやーちょっとこの辺のね楽しみですねまあ牛太郎ね 切られそうになったら暴れまくるからね。うん、<笑>楽しみですね。で最後ですね。技の見どころシーンなんですけども、こちらということで、まあ、牛太郎、血気術演算旋回とビーチがま端末魔のソテを添えてということで。まああの首を切られた後にね。まあ、こんな感じで暴れ出すんですけども。いやこれちょっと怖いって。<笑>そんな急に暴れ出したら怖いって。本当に巻き添いくらいそうですね。まあ、なんか上限の鬼っていうのはね。本当倒した後のね。なんか代償というかまあ、攻撃してくるんで、まあそこ防げるか防げないか。っていうところも結構大事やね。まあ、そこで、ね。 致命傷とか食らってしまうとまあもう本末転倒というか倒したのに意味ないじゃんってなっちゃうんでまあもう本当に最後の最後まで気を抜けないねそんな第10話となっておりますはいいや楽しみですはい断末魔楽しみですはい、はい、ということでねまあ大10話の見どころシーンはこんな感じとなりましたということですねまあ、皆さんのね期待してるポイントというか、まあ、皆さんが見たいなと思ってるところなんかをねぜひぜひコメント欄の方によろしくお願いしますいやもうドーマのね登場も近いよということで、まあ、その辺も楽しみですねということで また次回の動画でお会いしましょう